焼きを食べます。 かいいですかねこんな感じでじゃあこれでいただきますめっちゃ美味しい 超柔らかくて美味しくて、なんて言えばいいんだろう。こんなに美味しい肉は食べたことない。やばい。ありがとうございます。で、次はじゃあガリックで。はい。ガリックでマサリを取って。はい。マサリ。ちょっと。マサリで。ちょっと。こんな感じで大丈夫です。 面白い、面白い組み合わせですね。うん、うん、うん、うん、うん。そうですね、さっぱりしてますね。美味しいです。 政宗さんはだ、お待ちししたた我が城仙台へよく参っこちらの伊達政宗公はじめ我ら伊達部将隊は仙台の魅力を皆さんにお知らせするのが役目ですんで、はい、それで まずは我らの自己紹介させていただきましょうかマ宗様。では皆の者名乗りを上げよう。ほうほう。片倉虎十郎加月なである。片倉虎十郎真月なである。仙台藩初代藩士伊達政宗である。えじゃあもう常長長谷川。 見事でございます誰だ欧州仙台おもてこれは無理じゃな い, い, いですか。 今難しいところ鞘はこちらに<笑>あれはあれ<笑><笑>ただ親指が切れるだけになってしまう。<笑>ちょっと待ってあちょっとあ れ, はれ 前, はといい前はちょっと習いたんだけどもう触れてないあ、い。きた我<笑><笑>ら欧州仙台おもてなし集団ダセブ小隊フー から上に上がっていくと政宗様のお腹れ漁があるんですながす。ね 仙台の一日目終わりました。乾杯。今セリ鍋を作ってます。あ美味し そ, うあ美味しそう入れて三、ね、秒。三十秒じゃない？三十秒根、ね、っこの方で、あのこの葉っぱの方がもう三秒ぐらいです。<笑> 美<笑>、うん、美味味ししいいですね肉と美味しいだからこれだったらいっぱい野菜が食べられると思うんですよね。うん、<笑>普段があんまり野菜食べないい<笑>美味しいです<笑>あなんか いろは横丁です。ちょっと歩いてみます。<音楽>えっと、いろは横丁で、ちょっとワインも飲んでみたいと思います。<音楽>ここのいろはの横丁はどんなところなんですか。 気軽にお酒ところですよ天国、oh, 晴らしいです。 ここは上場の舞台と言われてるのホテルです。こういうグランドホテルで、どここう雰囲気がすごく出てますので、一緒にちょっと見ましょう。 絶対にスタンドからの目離すなすぐに行くここはジョー・ジョージのファンだと絶対ここに「泊まってみたい」の部屋になりますですね私も入ってきた瞬間にもうドキドキしたしやっぱりセリフまでが痛くなるんですよねで全部ヨーロッパ系の なんかデザインとかなんだろう荒木さん荒木先生の正解に入ってきたのなんかポーズをしたくなるぐらい<笑>いや楽しいやれやれだぜ ここはジョジに出てるの靴屋さんですもしかしてギラの吉影のヒントがあるかもしれないさっそと探しみましょうぜひのどこにどこにあるんだろ う, うわあすごい綺麗ですね 見つけた、見つけかも。見て、イタリア長女のイタリア人のあるんですよね、ピーガ。うわあ、マゲンよ、クチュエ。<笑>食べっ子動物、いただきますか？いや、結構です。わお。 おーすごーい写真までとコーヒーまでとグッズやっぱりお菓子ですよね食べっ子の物もあったんですねでフィギュアとサインあキラが出ちゃったね君はいいいい顔してるんだけどな<笑>あとスタンドあここそうここ漫画のシーンなんですけどそうここは見るとこう。 ですよね覚えてた私アニメの方は見たんですけどそうなんかこれボータンはねボータン欲しいなボータン持ってくればよかったな<笑>ちょっと<笑>ここは「キーラの吉影の領収書がもらう」のワーズを聞いたので早速聞いてみたいと思いますはいじゃあマスクをお願いします、はい 変なお願いなんですけど、はい、領収書であのキーラのよしかげの名前で書いてもらっていいですかキーラよしかげですね、はい、はい、かしこまりましたいいですかありがとうございます、<笑><笑>はい、じゃあお願いしますはいたたん<笑>すごくない あ、すごい、もうお宝物にします<笑>初めて留守所はこんなにすごいものに手に入りました<笑>ありがとうございました喜んでいただいて光栄です<笑>見て見て、到着しましたアニメのまんま、すごいこれから入ります 廃墟のファンがすごく絵が上手でいっぱいメッセージとか絵をもう書いてますね。かわいいというか上手これはすごいじゃん。え可愛 い, い。すごい！いっぱいあります。えー、あ、廃墟は大好きとかえー、めっちゃいいで。せっかくなので私もちょっと書いてみたいと思います。スペースがね。あんまりないんですけど、ちょうどここ？ブ ここ、のまるに、ちょっと書きたいと思います。よっしゃ。ーあ本物。持ち帰っていいと思う。はい、ちょ。す、す、すごい。それだけ、先生の本物のサインが。書いてありますよ。本当に、本当にお世話になってます。すごい。 いやもうドキドキしてしまうんですよ。でこれから本物のステージが見れるんです行ってきます体感でけーエアサロンパスの匂いわあ本物の配給の体感が なんと仙台はパラオリンピックスとオリンピックのためにイタリアのホストタウンになってます。すごいいこれ見てかわいいということはイタリアの選手たちは仙台に来るそうです仙台の人もイタリア人を応援してくれるのは嬉しいです。 キュのギャラリーの前に到着しました。これから入ります。お楽しみです。レッツゴー！終わりました。見て可愛 い, い。これも入ったところにもらってて、でグッズもちょっと買いきましたんですけど、この袋もちょっと見てください。 この作品が好きな方は絶対わかるなんですけど、これだけがあるのはちょっと興奮しますので、なんか絶対捨てないお袋になります<笑>。はい、仙台の絨毯です。仙台といえばもう絨毯しかないだろう。 早速食べたいと思います。いただきます。うん、柔らか、うん。うん、めっちゃうまいですね、うん。まずはすごい柔らかいし、でも外はちょっとやけが多いですね。 ちょっとやけどして、で中身がものすごく柔らかいので、なんか、味もさっぱりしますね、おいしい。<笑>今、ウェイバック・ウェイカップ・ガールズの愛梨ちゃん の, の、本当の駄菓子屋さんの方に来ました。で、なんと ヘリちゃんのフィギュアと、あの前の草連射のコラボと、おっきいのパネルも入っておりますし、で、プラスで彼女は本当、アニメとの間に出てるやつ の, あのお菓子なんですよね、これはお菓子ですよね、の朝ごはん<笑>の終わりの、本当、ちょっと買ってみました、これから食べます。はい めっちゃ可愛いんじゃないですか。超幸せなの、ここ。ホ<笑>イカップガールズの愛ちゃんの。おこき。あれ。<笑>いただきます。 めちゃめちゃきれい。<笑> の大川の上に登りましたがここに実はねあの綺麗なブルーレイクが見えることなんですけど今日はアンラッキーすぎて<笑>あの曇っててでもうこれはね雲の中にもいますよもう簡単言うと天国までに 行, 行ってしまいましてでちょっと天気悪いから全く見えないなんですけど。 いや楽しみしてたね。本当に残念でした。でもまたね。あのー、来るきっかけがあればね。行きたいなってもう諦めない。1回2回、3回とかもなんかまたチャレンジをしてみます。ものすごく寒いです。 ちょっと食べてみますああ美味しい、うん、やっぱりずんと甘いよねめっちゃ好きう、うん、美味しい<笑>はい東方温泉に来ました 今日の撮影のために、ちょっと帰りの、えっと、温泉もやっとようやく渡れたので、ゆっくり温泉も入れます、私はね、すごく本線が大好き、もう、ジャパニーズ温泉がもう結構昔から好きで、ね、なんか旅で必ず温泉に泊まりたいとか、旅館に泊まりたいとかは、もう小さい時からそう思ってで、今日はの、えー、撮影は最後まで楽しんでください。 いきますせーの。あっ、最高<笑>